はあ、あですのであのマイナスの方はですねあの一切いけません<笑>もうそういう設定しちゃいましたのでね5年前に<笑>、うん、なのであのプラスの方だけしかいけませんので それはもうはっきり言っておきます。うん、あの反対している方もしくはバカにしているとかですね、あとはありえないという考えの方はいけませんので。だって そうですよねだ っ, てだって、理解できない方が一緒に行ったって、もみ事になるだけですから、もうそういうのはもう一切、もうあのマイナスな方はいけませんっていうもう設定しちゃいましたので、だ、う、め、ん、ですね、いけませんよ。 前向きな方でしかいけませんもうそういう、えー、領域ですね、はあうん、それをもうはっきりもう言えることですねだからまだこの地上にいる以上そういうマイナスの方もいるということでもうここにいっ でもですねプラスの方はもうどんどん そ, のそういうそのレベルが上がってきますので、うん、まあ 今, 今は人間性なんですかね、うん、のわけが分かんないあのあのところよりもやはり そ, のそういうその 嫌なことがない世界があるんだったらそこに行きたいって思うのが自然 の, あ, の、うん、あれですからそう思ったらそういう方向に進むんですよね。うん、まあようやくですかね。 って思いますよね私は、うん、だからどっかで誰かが気づかないとやっぱりそのままねあのなんて言うんですか<笑>ねの繰り返しだと思いますけどね。 私はもう二度とこのこの世界に生まれてきたくないと思ってますのでじゃあそれだけじゃなくてじゃあその先はどうするのって考えたらやっぱりそういう方向性にその火星移住計画とか他の星へ行くとかではなくそれだったらもうね同じですので。 そういうい考え方じゃなしにそのやっぱりそれそのこの黒い空間の外側っていう意識なりますね私はねじゃあそういう目指すにはどうしたらいいのってここで考える考えさせられるその機会をいただいているのでじゃあその。 その考え方をですねこういう考えていかなきゃいけないっていうのがまあそねそれ自然のなり行きなのでまあねいいですはいまあ今ちょっとねニュースがね全然入ってききこないんですよその ニュース の, その場面にその出てこないんですね、以前まで出 て, 出てたんですけれども、全くそのニュースの、ね、大前さんのところもそのホームページが開きませんし、地 震, よ地震予知前兆ですか、そのホームページもその開かないんですよね。 だから、その世界でどう な, そのどうなっているかとニュースがね、全くって入ってこないので、今どうなっているのかよくわかんないですけれども、あ, あ、あのね、それのホームページ開けない開けないでいいかなと。うん 私は私の中でその計画していることがあるので、うん、まあ徐々に徐々にですかねそういうふうな方向性になってきていますね。ねあの 関暁夫さん、あの、都市伝説の関暁夫さん、こんばんは、そしてですね。あの、明日香暁夫さん、こんばんは。はい。あのー。うん、やはりね。<笑>そのうね、ね、本当に。もういい、そこついてますよね。 ですね、個人差はあるのではないでしょうかという感じですけれどもどうなんですかねその辺は<笑>まあ い, いいんじゃないですかあの全員マイナンバーカードを作るっていうのでもいいですし個人的にその選んでねマイナンバーカードはいりませんっていう人もい いてもいいいと思いますしそれはもう自分で選択肢 し, し, して、えー、行くのもいいんじゃないでしょうか<笑>うんまあ国が定理してもそのねえいりませんっていう方も出てきてしまったらそれはそれで仕方ないですよね。 そ, ですかね、それも時間制限あるああありそうですねなんかね<笑>まあうんやはりそのもう設定通りに行くんじゃないですかねあしょうがないってしょうがないんでしょうね マイナスの方とね、プラスの方が、ね、どうしても出てきてしまうっていうのは、うん、助けようにもないですよね。だって本人が、そういうマイナスの方々がそういう選択肢をしているので、それもしょうがないですよね。助けたくても助けようがないっていうね、あの、ことですね。 そんな感じで。